こんばんばは、モーファンライズを始めてみたので動画日記を作ってます今あついでにんかバーチャルのアバターも実装されました素晴らしいこれ拍手もできるんですよ素晴らしい でも画面上でちょっと邪魔だね。何か。で、うんと、この、この子が私のハンターである桜餅ちゃん。そしてこの犬が流れさん。猫がもなかちゃんです。ということで、愛すべき新規セーブデータですね。オープニングムービーめっちゃ犬。 なんかきめ細やかに出てくるけど猫遠いんですよなこの流れさんもプリセット通りに見えて実はグラフィックじゃねやなんだっけ色いろいろこだわってるんですねでアイルーの方はいろいろ試した結果シンプルに2色の合成で そして今私のモンンスターハンターーハライズ人生が始まった設定としては桜餅ハンターとナカちゃんはこの里で一緒に育ってて流れさんは流れ星から名前が来てるんですけどあとは流れ着いたものみたいな設定でなんか里の外から来たんだけど今は一緒にいるみたいな。 でなんか里の王さみたいなおじいちゃんに50年に1回ぐらいん100年だったかな忘れちゃったけどなんかモンスターがいっぱい来てカムラの里の危機だってでここ見ると分かるんだけどこの兄弟髪飾りが2つついてる方が妹なんですね 私は気づかなかったこのおじいちゃん嬉しそうに笑うなと思って笑ってるところの写真撮ってみた写真じゃないやクリップだで、ね、私なんだっけモンスターハンターワールドではなんだっけ片手剣を使ってたんだけど。あとはちょっとだけあんまでもあんまりやってなかったので またいろんな武器を試してみようと思って。最初さっきガンランス試してたのは、空飛べるって聞いてたから、試してたんだけど、あんまうまく出てないし、謎のリロードが入るから謎だなと思って読て、でて、今のランスもなんか謎の線が繋がってて、で街歩きに行きました。おにぎり屋さん。このおにぎり屋さんがまた可愛くて、 桜ハンターになったのそれで急に武器とか担いでいかつくなったのかこの先セリフ読めないか雨屋の小蜜がそれ見て「桜もちさん素敵だね」ってなんだよおにぎり屋だって素敵だろこれ絶対このおにぎり屋の清白くんこみちゃんのこと好きなんですよかわいい隣の八百屋のお母さんがこちらですで せっかくなので話をしてみましたいらっしゃい桜松さんあらあら立派になっちゃってでも別に野菜を分けてくれるわけじゃないみたいですねこみつちゃんばっかり見てるのよこちらが普段のこみつちゃんですオープニングムービーに向出てましたあ桜松さん判断になったんだよねおめでとうでもこみつのリンゴの明かりではお家着くちしないかな 可愛 い, いリンガー目っていう存在が可愛いですね。でも、こみきちゃんはおにぎり屋さんのことまだ話題にもあげないみたいな。雑貨屋さんと、これがなんか通りすがりの人。うちの親父が見たら何て言うだろうな。この里の外にいるという親父さんは一体誰なのでしょうか。この犬飼いさんがまたいいこと言ってて。 ガルクだからといって仮に出なければならないという気まりはないとかなんか穏やかだからお供にはなれないけど家族になれるってすごくいいことだよねこちらは私の撮ったお供ギャラリーですそして初のクエストに向かいます初のクエストはなんか師匠だか先生だかが。 言わない上にいる人ですね上に登れって言われたけど失敗した<笑>なのにバッチリだねって言われてで今のクエストは一瞬で終わったのでほおずき集めに来ました、まあ、ガルクにもなれるようになったんだよねそういえば素晴らしいこのガルクから降りるのが下手くそなんですよいまだに ハンマーの距離感を取るのも下手くそ、うん、なんか見えてるよりハンマー短くないですか全然当たんないんだけどほら私はこんなに真面目に攻撃してるのに全く全く当たってないびっくりするそろそろ当たるんじゃない当たった当たった このブンブグ茶釜みたいなカヌキみたいなやつね叩くと爆発するんですよタンマーさ一撃一撃が何ていうかダメージ大きくていいなーって思うそして倒したのに攻撃する死体蹴り死体殴りよろしくないですね 流れさんともなかちゃんがまだ戦ってるからそちらに好きだちにここ武器閉まって移動するべきなのかどうなのかわからないねしかも攻撃手伝おうとして失敗してお供が<笑>倒しちゃってるなんでこのクリップ取ったんだ私ま<笑>あとにかく倒せたのでああぶんぶんじな 文文寺名を倒せたので、もなかちゃんまだ戦ってるけど。そしてこちら、いい加減ほおずきを集めなきゃいけないなと思って、左のところにあるマップの緑の点に行きたいなって思ったんですよ。で、なんか壁も登れるってチュートリアルで言われたので、登ろうとしてるけど、なんか、 この段差みたいなところに一回立とうとしてるんだけど立てないんだよね。で、ちょっと範囲が狭いのかなと思って、この灯籠みたいなところにまた立とうとするんですけど、これもなかなかうまくいかないていうか、なんか A ボタンだったか X だったか ZR だったかわかんなくなるみたいなね。で最終的にこの矢印がちょうど10時になるところのできるだけ高いところから、 に飛んで、よじ登って成功したと。素晴らしい。まあ、この後私、いっぱい練習したら、連続で使えるんだって分かったんですけど。うわ、で、なんかここ、謎の攻撃されてなんだってなったんだけど、敵が見えてないですね、この場面。で、なんか、あ、猫だ、みたいな。そういえば、モンスター、 ハンターワールドにも猫の敵がいた気がするんだけどなんだっけ痕跡とか集めた気がするんだけどあ私この草好きだなと思ってクリップ取りましたなんか攻撃するとふわって消えるこのふわって感じがいいねあとこのカメラ機能もいいねなんか 調子に乗って移動してたら高いところに来ちゃった場面ですでもこの後すごいちゃんとワープじゃない何にかけり虫使えるんですよ見ててくださいほらほらほらさっきまでのかけり虫の練習があそしてここりりしい目で見てくる流れさ なんか高いところに行ったので記念に写真を撮ってみたって。そしてなんだっけこれ。前作にもいたけど。なんか今回これ、すごい、このクリップ上手に倒せて嬉しかったから撮った。え、上手くないかしかも、私はいつも片方倒すと、なんかあさっちゃう。あさらないなんだっけ撮ろうとしちゃうんだけど、 今回はちゃんと2体倒してから、張り取りをしました。えらいね。お肉を焼いてみた。初お肉焼き。生焼けでした。で、このお供がほおずきを見つけて可愛かったので、クリアしました。クエスト。素晴らしい。はい。パチパチパチパチ。 のさあバトルはさどうとでもなるのかなって思ってお供の分んりタイプにしたおやそちらの桜餅の古い手記を見せていただいてもよろしいかな大変な価値がある集めていますよろしくお願いします集めてるってさっきのタブの高いところでなんか見つけたんだけど。 で、こちら初お団子ですこかわいいよねお団子に目がついてるのがかわいいあそしてこちらの髪型もちょっと変えてみたいでも髪型と似てるとどっちが似合うかなってとこだけどでご飯を食べたので今度はジャグラス退治に行きます、うん 戦ったんだけどやっぱりジャグラスに攻撃される方が多い気がするハンマー当たってないしお供の方が強い仕方がないねで倒せたあとなんかイノシシみたいなまのカトリムシウケまだできないんでね難しい全然受けないと今のって正解だったのうそして出た ガーガー。なんかお尻を攻撃するといいって聞いて、攻撃しようとしたら、お供が攻撃して、卵が出たんですよ。で、このマップを見てもらうと分かるんだけど、めっちゃ遠くだったのね。だけど、やっぱ、なんだこの、モンハンライズ史上初、いや、モンハンライズ私のプレイ史上初の、なんだっけ、納入品みたいな。 なので届けなきゃーって思って一生懸命こうやって運んだわけですよ途中ガーガーの死体があったのも見ました私がのんびりしゃべってたら出てきてたツタ登れるかどうかが一番心配だったっていうか滝から降りてたからさ登れると思わなかったらツタがあってよかったよねこれ卵途中で一回置くとかできるのかな 納品できましたそしてクリアもしましたおめでとうそしてこれでクエストを確か星1のクエストがこれで2個クリアできたのでそうするとなんかね星2のクエストを受けるための緊急クエストみたいなのがこのあと出てくるんですよこれ大事件大事件 柚 り, りだんごちゃんえっとそうそう君おサイズチが暴れだしてね<笑>あんなと返事もしてないのに倒すことになった桜のちゃんと向かうわこのサイズチを倒ししかもここのビ b さんはさっきのガーゴンが出てきてさ何人だなーって思ったわけです私 3枚おろしえ三3枚おろしでは戦ってますとほらこのなんかよくわかんないけどよくわかんない技もできるようになんだけか。さらになこのラーメン流れさんの方が強そうじゃないなんかこの頭を殴って 運転出せるのめっちゃここめっちゃなんかこの訓練場みたいなとこで乗ってたあのコンボが決まった場面こは決まってないて<笑>外したなんかすごいよ ね, ーねなんかモンスターに乗って壁に衝突させたらモンスターが糸で動けなくなってるみたいな。 嘘だろうって感じ捕獲したいなほん、ね、捕獲のやつ持ってなくてさ捕獲の仕方もあんまぶりないけど何はともあれさえちを倒しましたということでモンハンライズのハンターハンター生活初日モンハンライズは初めて初日じゃないからねキャラクリ的に ハンター生活初日は、星1のクエストをクリアし、星2のクエストが受けれるようになったんですよ。まあ、動画にないけど。素晴らしい。ということで、また来てください。バイバーイ。